シルヌちゃん、もうそういう危ないことやめようよ危なくないよあたい最強だからこの通りだからそれはかわいそうだよねえ危ないからやめてよさ必殺パーフェクトフリーズヘヘどうだ